小原さん、小原さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。国レイディオというタイトルに合わせての質問ですがお。お二人は告白をしたり、受けたり、または相談されることはありますか僕は人から告白の相談を受けることがやたら多かったです。へえ。自分の好きな子から恋愛相談を受けた時が一番焦ったのですが、適当にアドバイスしたつもりが告白が成功してしまいショックでした。は<笑>ぁ、うん。 多いってことはやっぱ話しやすいうんうんっていうタイプの人なんだねそうですねはい相談されること多かった相談されること多いと思いますうん私に<笑>恋愛相談したいと思います<笑>あでもそんな<笑>そんなん結構私結構趣味になって聞きますよ、ね<笑> 話し出したらすごい真剣に聞いてくれそうだよね、うん、青ちゃんね。聞きますよ、聞きますよ。<笑>私は逆に。え、めっちゃ相談されてそうです。あ、え、うーん。でも、そうだね、うん。相談される。 ことは確かに多かったし、うん、することも多かったから、私、うん、あの、別のラジオでも言ってるんだけど、うんうんうん、やっぱね、学生時代の時ってさ、うんうん、恋愛したことないですかって言ったら、それは嘘なので、うんうん、私の場合は。ねうんうん、だから、ね、相談したり、相談されるっていう経験はもちろんあったし、うんうんまあ、冒頭ね、書いてあった、告白したことはありますかとかって、うん、あるけど、みんなはね、一度や二度は、すごいあるんじゃない<笑>でも、 告白ってめちゃめちゃ勇気いりませんか私、叶うものなら待ちたい派です。あー。言えない、言えない。あんまアピールできないタイプなんか、あや、こう、何してるんだとか、多分怖い。かいい行くと思うんですけど、でもなんか、好きとかは言えないなー言ってほしいなーーって思っちゃうんだ。うん そうなんだね。私は多分。抑えられない話好きな人ができたら多分ね、バレる。ああ。言いたいとかじゃなくて、うんうん、バレる。ええ。えお前俺のこと好きなんだろって。あそういう人は好きじゃない<笑><笑><笑>そういうことじゃない。いいね、恋バナ。ありがとう。<笑>